演武開演どうも私のはいそのいうわけで本日はファ、まあ、ミリーマートのまさかのコラボシーチキンかけるシーチキンのサラダを食べたいと思いますつまりツナとサラダチキンが一緒に味わえるサラダってことですよね、うん、まさかのコラボっていうか合わせ技うんまあどちらも好きなので食べてる気になりますねこれはチャンネル登録を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 ドレッシングはついてないんですけどシーチキンの脂が野菜にうまく絡んでいてそれがしっかり味をつけてくれているのでドレッシングいらないですね美味しかったですただシーチキンの脂が苦手な人にはポチッとうんーな部分がありますねサクラチキンのお肉の方はさっぱりしますがシーチキンはやっぱちょっと脂があるので味はあるのですがちょっとそこで好みが分かれるかなという気がしますね なのでチーチキンを基準に考えた方がいいと思いますのでそちらの点数とさせていただきますさあ皆様どうかご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演武変容パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします